皆さんこんこにちは NV サポート の, みのです今回は NVDA のようこそ画面について説明します NVDA では初期設定で毎回 NVDA が起動するとようこそ画面が表示されるようになっていますこのようこそ画面では NVDA キーをキーボードのどのキーに割り当てるかの設定やようこそ画面を毎回表示するかの 設定ができるようになっています基本的な NVDA キーはキーボードのインサートキーとなっていますこのキーを押しながら他のキーの組み合わせを行うことによって NVDA の読み上げを制御したりいろいろな画面の情報を得ることができるようになっています例えば NVDA キーを押しながらアルファベットの T を入力すると現在 画面に表示されているアプリケーションのタイトルを読み上げることができるようになっていますそれでは早速デモンストレーションを行っていきますようこそ NVDA ダイアログ NVDA ようこそ簡単譜 n v d キキーーをを押押しななががら他のキーを押すと色々な操作ができます丸インサートキーが NVDA キーとして使えますが、点キーのインサートキーの設定は変更できます。丸 NVDA キーと N を押すと NVDA メニューが開きます。丸 NVDA メニューには NVDA の設定の変更を説明、その他の機能があります。丸なお、英語キーボードでは、隠スロックキーを NVDA キー として使いますマルオププショングループ無変換の NVDA キーとして使用チェックボックスチェックなしこのように NVD が起動するとようこそ画面の内容を読み上げますこの時の最初の項目については次のようになっています無変換の NVDA キーとして使用チェックボックスフォーカスチェックなし 無変換を NVDA キーとして使用するかどうかのチェックボックスです。無変換はキーボードのスペースの一つ左にあるキーとなります。最初の方で述べましたが、キーボードのインサートキーが基本的には NVDA キーとして割り当てられています。これを NVDA キーとして使用するかのチェックボックスとなっています。それではタブキーを押します。変換 し変換を NVDA キーとして使用するかのチェックボックスです変換キーはキーボードのスペースの1つ右側となりますこのキーを NVDA キーとして使用する場合はチェックを入れますなおチェックを入れる場合にはスペースキーを押しますスペースチェックもう一度スペースキーを押すとチェックが外れます ススペースチェックなしそれではタブキーを押します英語キーボードのキャップスロックキーを NVDA キーとして使用するチェックボックスチェックなし英語キーボードのキャップスロックを NVDA キーとして使用するかのチェックボックスですここにチェックを入れると英字配列のキーボードの場合にキャップスロックが NVDA キーとして使用できるようになります タブキーを押します。NVDA 起動時にこのダイアログを表示するチェックボックスチェック。NVDA 起動時にこのダイアログを表示するのチェックボックスです。これは今表示されているのがようこそ画面なので、これを毎回表示するか、それとも表示しないかのチェックボックスとなります。ではタブキーを押します。OK。ボタン。このボタンはようこそ画面を閉じるボタンです。 タブキーを押しますオプショングループ無変換の NVDA キーとして使用チェックボックスチェックなしここまででようこそ画面で設定できる項目を一通り見てきたことになります最初の NVDA キーを無変換キーとして使用するかのチェックボックスまで戻ってきていますなおキーボードによっては無変換や変換キーがない場合がありますこのような場合には NVDA の標準のキー割り当てであるインサートキーを NVDA キーとして使用してくださいそれからようこそ画面が開いた時に即座に Enter ーキーを押せば画面が消えますこの画面が鬱陶しい場合には Enter ーキーで消すと良いと思いますまたようこそ画面を出したまま他の作業をすることもできますので エンターキーを押さずとも問題はありません。以上で NVDA ようこそ画面の説明を終わります。それではまた次回をお楽しみください。